立って回ったりしてね。条件を書いて反対側にしてみてですね。こんな風にしてこう回転させると頑張ってはスナップを効かせるとよく回りますね。立って回ったりしてね。安定してます。こちらはですね。 同じように感じなんですけど、回るは回るんですけど、なんかすぐ止まっちゃいますね。手応えがないです。こっちはいい感じでぐるっとですね。でこちらの方があのゆで卵で、こっち生卵なんですよ。生卵の方うほとんどこう引っかかりがなくて、まあ、中が流体に近いということで、こう一緒に回ってくるないわけですよね。 こちらはゆでて固まってるのでこのか殻っていうんですかカとこの中身が一 緒, 一緒になってこう回ってくれるわけですねこ、ね、まあ、と同じような何ですか ね, ね, ね生卵の方はおそらくこのカとこのこの中身がですねところがこう ず れ, ずれるっていうか、まあ、別々に中身はそのままできるだけいようとしてこう周りだけが回一緒にこう回ろうとするだけでこう回転運動に効果的な回転運動にならないとですね。ということで、えー、ゆで卵と生卵の磨き方です。ゆでる時にも失敗してこうてて亀裂が入っね あのゆで卵だっての分かっちゃったりするんですけど、えー、フィルムケースにこちら粘土が詰まってます油粘土ですねギュッと詰めてあってだい五十 50g ぐらいなんですけどでこっちはあの、えー、ちょっとキャップ開けるとこぼれちゃうんですけどこれ水が入ってますちょっとあぶく見えると思うんですけどねもうただの水ですこっちは 30g ぐらいであの重さはちょっと違うんですけど 区別、背景が白なんで分かりにくいので色を塗ったつもりなんですけどこっち黒ですね塗ったつもりです、はい、でちょっと撮影の関係あまりこう長いのが長いケースが使えなかったんですけど赤の方ですね水が入っている方が 早くちょっね。条件も変えて反対側にしてみてです、ね、若干こちらの水が入っている方があの足回りが早いんですねえっとこちらの、えっと、粘土が詰まっている方はこのフィルムケース本体と粘土がこう一緒になってこう回転するんですね、えっと 表現になっちゃうんですけど、あの完成モーメントっていう表現を使って説明することができるんですけど、こちらの水の方はですね、流体なもんですから、この係数の回転と、この水の方がですね、こ一緒にくっついて回らないんですね。この状態を保って、状態というか、一緒にこう回ってくれないと。で、足回りが速いということなんですけども。えー こちらの粘土の粘方ですね、こんな風にしてこう回転させるとね、コマなようにずっとこう結構回転が維持されるんですけどこちらの水だけの方ですね結構頑張ってもなかなか回りません別に不器用なわけじゃなくて一生懸命結構真面目にやってるんでけどほとんど手応えがないですねケースだけのこう空回りしちゃって今回転します、ね こちらの方は割とそんなに頑張んなくてもですね結構いい感じで回るんですね。これで手応えありません。ねえー、似たようなことはあのよくゆで卵と生卵を区別する実験でゆで卵の方は中固まってますんでね殻と一緒にこう回転してよく回ってわかるんですけど生卵の方はこう手応えがなくてこう回転しないので 区別を作っているような、ね、そういう演じ実験もよくされると思うんですけど原理は同じような大体同じような感じです。